レギュロを倒したのに、称号をもらえないなと思っていたんですが、こっちの人と話す必要があったんですね。自己解決しました。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月18日、バトルルネッサンスのリストを眺めていたら、なぜか邪金ピロリアンの超強いを倒していないことに気づきましたので、倒しに行きました。構成は、例によって、これです。 さすがに魔剣士が強いのでもう余裕かなと思っていたんですがデスマスターの作戦を変えるのを忘れていたのでこのざまです今度はちゃんとデスマスターの作戦を命大事にに変更したんですが回復行動を優先させるターンに入ると鎧の騎士を呼ばない AI はどうにかならないんですかねなんだかんだありましたがなんとか無事に倒すことができました3分以内に倒す実績も解除できました